解説音声担当のキリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート76になりますそれではご覧ください前回指の制作が終わったので手の甲をやっていきますまずは見ての通り。 付け根部分にぶらつく箇所があるのでその調整をしていきます見た感じパーツをはめたときに上からのおさえつけが甘いことの原因のように見えたので 0.1 ミリプラシートをつけて調整してみます。 先ほどの部分以外にももう一つ原因がありましたこのボールジョイントなんですが一部平らにへこんでる箇所があってこの部分が干渉した時に押さえつけられなくなってるみたいですねなのでここに瞬着を持って丸みを出しておきます このままだとフラシートを貼ったのが丸見えなので削って段差をなくしておきますこれでぶらつきもなくなりフラシートもわかりにくくなりました続いて筋彫りをしていきますデザインは こんな感じにしました。まずは全体にヤスリをかけていきます。既存のモールドは合わないので埋めておきます。 印をつけたら掘っていきます。 0 0 5リス筋彫りがまだ途中ですがここで全体にヤスリをかけていきます前回の筋彫りでファンテックさんの 0.05mm タガネがあまりにも消耗が早いという結論に達したので今回は別の方法を試していきますそのために 0.05mm のナイフを入れた後一度ヤスリをかけ盛り上がった部分を削っていきますその後 BMC タガネの0を軽くなぞって 小さシーメグを作ることで 0.05mm の表現ができないかやってみますやってみた感じタガネが引っかかる箇所があって多分ですがヤスリがかかる前に奥に引っ込んだ部分が引っかかってると思うのでまたナイフで盛り上げて削ってをすることでうまくできる感じでしたそれでは最後にパテを塗って傷を処理していきます いかがだったでしょうか本来なら、この動画で腕編第一部が終わる予定だったんですが、本体の走行が全て形になった喜びで、2時間ほど凝視していたら、ガタアーマーに亀裂を見つけてしまったので、次回、その原因の解明と修正を行って、腕編の終わりになります。それでは、また次回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。